で次のステップは何かっていうと今これ自分が分かりやすくなるようにでしたけどににとっててかりやすくなるように編集していきますでその時はサポーターの人が「僕だったらこれだと何言ってるか分からない伝わらないのでこういうふうな情報もあるといいね」みたいなとかをあの伝えるといいです。今日はなんかインストールできませんでしたみたいなだけだったら「どういうコマンドだったんですかね」みたいなとか。 も入っていると僕は分かりやすいですねみたいなのを伝えるとかですね。えー、あとはあのオープンソースのプロジェクトによってはあのこういうふうに報告してくださいねみたいなのも提供しているところもあります。でそういうのがあるんあればそういうのを読んでそこに従う形でまとめると会社は理解しやすいです。のでもしこういうのがあるんだったらそういうのを参考にするといいと思います。でこれも なんかこここうままとめたらここに書いていてきますで例えばこれを会社目線でまとめるとするとインストール方法をドキュメントに追加したいみたいなとかなぜならとかみたいなとかをこれは会社が分かるような形でまとめてやっぱこれも別のコメントで 別ででいいです前のやつは残した状態でさらにあの伝わるように書いたやつですって別のやつでいいですでそれも終わったらサポーターの人に「こんなんでまとめたんですけど伝わりますかね?」みたいなので聞いてみてくださいで読んでみて「あっこれ伝わりそうだな」と思ったら「OK です」って言ってくださいでそしたらまた次のステップですでその編集する時 の, あのポイントを参考までに紹介 しておきます。えっ、ー、と、このフェーズで大事なところは相手にわかるように書くことです。あの最初のところは自分が持っている情報を出すことでしたけど、これ相手にわかるように書くことです。で、そのためには例えば省略しないっていうのが大事です。であの自分視点でこうまとめると割と省略しがちなんですね。例えばインストールしましたって言って、あのどういうコマンドでインストールしたかってもう自分わかってるじゃないですか。で、そういうの 言わなくても通じるだろううみたいにこう思っちゃうんですねそのでも相手に伝えなきゃいけないっていうのがここでポイントになっていくので何をやったかみたいなのは基本知らない前提とかでまとめていくっていう感じになります。まあ、あ具体例こうです、ね、これまあなんかその自分でまとめるんだったらこういうの多分書いちゃいそうだなみたいな気持ちにもなると思うんですけどもこれだと多分伝わらないんですよ。で例えばどういうふうにするかっていうとこのコマンドで実行しました。 実行したり印象しようとしましたで結果こうなってエラーになりましたで、えー、でか自分の関係は何なんだみたいなのとかも書くわけですねいや私はこういうふうにするとよりその加害者の人たちはどういう状態だったのかとかがわかるのであのいいですっていうのが例ですね他にもいろいろそのそれぞれまとめる内容が違うので必ずしもこれに合致するわけじゃないですけど言いたいことはそういう感じのことです。 省略しないっていうで省略しないのは別の人だからですが一と言の答えなんですけどあの多分他の人のオープンソースの開発で参加したことないとかフィードバック送ったことない人はあまりイメージつかないと思うんですけれどもあの向こうも人であり何ですかねそれぞれ全くコンテキストが違う人なのであのいろんなことを省略しても周りの人だったら多分 いいろろ省略しても伝わっ会社の人だったりとか伝わると思うんですけれどもそうじゃないので省略しない方がいいですで省略するとこう想像ベースでいろいろやり取りするんですけども大体外れるのであのそうやんない方がいいです。であとは、えー、とやってないことも書くといいんですけどこれは難しいのでだからそのドキュメントには「これやってこれやってこれやってください」みたいな3つの手順あったけども実際は1と3しかやってないみたいなので言わないと分かんないじゃないですか。 そうやってないあえてやってないみたいなのがあるんだったらそういうのもちゃんと書いおくっていうのは大事です。